踊り用のスケジュール制御リングができたのでお披露目です。初期状態ではユニットを汎用キーで歩かせられます。汎用キー4を押しながらだと1、3キーで旋回、押さないと平行移動します。汎用キー7を押すと踊り始め、8を押すと止まるように設定してます。踊り中に1、2キーを押せばテンポも変えれます。撮影ラグで少しずれますけどね。 動画で動機を取るのは難しいですね。テンポは動いてる時にも変更できるのですが、微調整用の小さい数値にしているので、ここを大きくしてどんな感じに変わるか見せますね。ここでテンポの数値を半用キーを押した時増やしてます。こちらは半用キーを押した時減らしてます。 それでは1チェックごと書いてみますねこんな感じです次はテンポを短くしますね モーションチャネルの関係で1チェック以下の切り替えは難しいです解説は以上ですあとはオーズページを増やしていって店舗に合わせてページを指定してやればある程度踊らせることができると思いますそれでは皆さんご視聴ありがとうございましたなのです